皆さん、拍手。乾杯しようぜ。はい、乾杯しようぜ。でしょ。それでは今日もお疲れ様でした。乾杯。乾杯。乾杯乾杯<笑> 宿泊させていただく道の駅は柿の里・九戸丸・九戸山柿の里・九戸山っていうと柿の本の彦丸みたいなめっちゃオレンジペットさんこりゃめっちゃでかい 商標登録されている。 ないうわーびっくりー<笑>その中ここに6つの秘密を。 り出してるお、ま、たしてみてだおおなんかある。あそこに No、um. more. うん、今日は助手席でごしてたた、ね、<笑>ゆっくりんう、ね、ローストビーフとこういう感じで今日は晩酌。 花粉やばい花粉ランさん拍手乾杯しようぜはい乾杯しようぜよいしょそれでは今日もお疲れ様でした乾杯乾杯乾 杯, 乾 杯, 乾杯<笑> お火使ったん火使いましたどうせ今母さん飲んだくれんやろはなちゃんおしろいねのもう挟んでくれへんやろ三<笑>杯目何何余裕はまだ一本飲んだところじゃな<笑><笑>ノーストビーフでも食べようかな今日はじゃあ何について喋る 今日はですね、うん。高校野球についていく。うんうんうんうん。ユーチューブとはにする。ユーチューブとは語れるような。視聴者さんも出へんのにゃん。うん、偉そうに。うん、<笑>めっちゃ金かかんねえ野球って。うーん。一家庭十万持ってきてくださいと、もうザラや。 甲子園決まったら、えー、そうなんやレギュラーはまあ学校にもよると思うけど、うん、甲子園決まったらまず身につけるものが全部新しくなるう ん, うん、うん、そうなん記念でなんかいろいろ作ったり、うん、持ってるバッグリュック今やったらリュックやな、うん、ユニフォームえマジでそんなしそうある帽子 全部新調するなうんやっぱりなんか汚くてドロドロの着てたら恥ずかしいから<笑>まあ入場行進から汚れてたらおかしいからなうんどうなんやろなんでかわからんけどそれが高校生なんじゃん、うん、ああ何かと頑張ってきたやつ取れてへんなみたいな記念にでもみんな綺麗なそう言われてみたらあの野球部のシャツを作んねえな、うん な、出場記念とか。ああ。そうなんよ、うん。よう知ってるやん。なんでなん。野球部でした。<笑><笑><笑>野球部っぽいよな、でも。よう巨人顔とか言われてる。<笑><笑><笑>誰に。サッカーじゃない感じ。なんで。どうも、大谷翔平です。<笑> <笑>いつからなった<笑><笑>お酒飲んだらこうやってないろんな話ができるようになるね人間って、うん、<笑>な、うん、いいんちゃん、お酒よう飲みますねって言われるやんお酒よう飲みますねって言われるな言われるやん<笑><笑>どんだけ飲めるでも一番びっくりされたのは<咳>二人で付き合ってるぐらいのレベルの時に 焼き鳥何しちゃったかな結構遅い時間やって、うん、けどお金もそってからやからなそうそうお金もそんなにななんちゅうそんなに余裕持って生活してるわけでもないしっかったしなまだ転がり込んでただけやったから20代の時そうそう26ぐらいやったからなそ う, そ う, そう<笑>で少しでも安くあげようと思いながらご飯食べに行って。 でのよう飲むし 何, 何飲もう何飲もう、うん、ボトル入れた方が安いなぁと思っ て, 計算してさ五合瓶を入れてなそうそうそう芋焼酎かなんかななら当たり前のように水割りセットかなんかにして、うん、お店の人に言われたんよ。お店の人はペン持ってきはって、うん、あの、そうそうそう名前書く、うんうん「ご近所ですか?あー」ああもうすぐそこなんです、うん」って言って持ってきてくれてんけどまあとりあえず残って。 残ったら書きますって残ったら書きます言って結局あれ2時間もおらんかったんじゃ二 ?2 時間ぐらいやな二時間ぐらいで「残りませんでしたね」って言われたの、うん、残らんかったって ペ, ペンも返してビン空瓶で返し<笑>びっくりされた<笑>全部開けましたねって言ってめっちゃびっくりされただって一番最初さ結婚する前にさなんか<笑> お正月の時に来た時にさんざんなせんべいに覆ってたよ。んヒレシューな山ほど飲んだ分それどころじゃーでもどんだけ飲んだか覚えてんやろあの時なんかええー、ワインあるとか言われてめっちゃ飲んでまずワイン飲んでまずビールやろ、まあ、まずビールワインで日本酒ヒレシューなうん 焼 酎, 焼酎も壁でこう入れるやつなうー ん, うん、うん、そうそうそう高級なロックで飲まされて<笑>飲まされて何万もするやつな、うん、で、ともくんいけんなーよってなはい、<笑><笑>いきますよー比例しゅ比例しゅういーもうボーもせんでええわー言うと<笑>もう絶対後半覚えてへんやろ、うん、この子大丈夫かなと思ってたら次の日。 次次のののとその次の日で込んでたからら何も食べられへん <ス><ス>うん、すごい。あー、花粉がたまら。ん山をなでたらかな。い や, い や, い や, <ス>んいや、いただきます。美味いただきまーす。<笑>これも。美味い。すごいガラガラ声。ドッグランみたいになってる。でもドッグランじゃないんかな。この広場は。柵はない、うん。柵ないか、話したから。<ス>うん。 昔買ってたさシーズンさなんか外に連れてってあげてさあんまり散歩さしたことがないんやろなおかんが飼ってたシーズンさで外に話してさボール投げたらいつも取ってくんね持ってきてくれるからさボール投げたらさそのボール通り越してさそのまま走り去って行こうとしたからって<笑>めっちゃ追いかけて使う<笑>どこ行くねん<笑><笑> <笑><笑>逃げようとしてたうんすごいめっちゃ抹茶何故香りがすごい今こぶれるやろ、うん、うわふわやんわわすごい抹茶めっちゃすごい<笑>いい匂いわふわやなすごい抹茶じゃない鼻死んでる Ha ha ha ha.